皆様こんばんは DJ あさぴこと朝香智子です今晩この後5月11日の夜25時からあさぴのピアノプラネタリウム第6回の放送があります今回のゲストはクラシックピアニストの小雨さんにお越しいただいておりますクラシック作品にとって楽譜とは作曲家が演奏家たちに自分の思いを告げる唯一のアイテムなのですがそれを日頃からとても大事にされている小雨さんと 演奏家と作曲家という観点からぎゅっと濃厚なトークをお届けいたします今回ラジオの後金曜日の夜にアップされるのは小雨さんが私から即興演奏を学ぶという動画になります先出しで少しお見せいたしますどうぞ もしもし。あ、もしもしこさめです。あ、こさめちゃんどうしたの？あ、あのちょっと降りてあのちょっと相談したいことができちゃってお忙しい時にごめんなさい。あ、うんうん全然いいよいいよ。えっとそしたらなんか顔見て喋れた方がいいかなと思うからズームを立ち上げるからじゃあズームでお話ししましょうか。すみません、はい、ありがとうございますなんか。 よろしくお願いします。ありがとうございます。ー小雨ちゃん、ど う, もどうも<笑>なん。どうした、なんか用事あるって、なんかさっき連絡あったけど。そうなんです。あの、実は、あの、小雨、あの、ちょっとクラシック専門で、あの、すごく。 があのー、苦手でそれであのさなえさんの前図長ねやらせていただいたときに私もなんかちょっとああいう風に発表とかできたらなとか思って、うん。私でいいの？<笑><笑><笑><笑>お願いします。わ<笑>かりました。ちょっと一辺聞かせていただいてもいいですか？ さあこの先は金曜日のお楽しみですまずはこの後のラジオ番組をぜひお聞きくださいませそれでは皆様深夜25時にお会いいたしましょうバイバイ